うん、あそうこのこれ、うん、サブチャンネルいや今言ってたな<笑><笑>それはもう完全にあるだから<笑>ってやつだよな<笑>この時点でもうバレてるからなあれ始まるのかな<笑>何使ってた<笑>いや俺もそうなんですよこれそうこれだよねうんこれターゲット1900これで使ってたんだけど、うん、これねみんな知ってるかわかんないけどターゲット、ね、意外と知らない人いると思う、うん こっちね、めっちゃ尖った表紙になる、ね、そうそうそうそう、はい、デスノートみたいななんかこの間受験の動画出したと思うはいはいはいでまあ俺らも一緒にちょっとみんなで頑張る動画作りたいなと思って英、うん、単語ってさ決めてやんないとなかなかやんないじゃんまあ確かにねだから今日これで言って、うん 1週間後までに何百個って決めて、はい、ああそれを何本か出してもうこれを完璧にするっていう、まあ、みんなでいこうぜっていうやつやりたいのやりたいでももうできるじゃんカントはだから 俺, はか、ね、俺がやるああ俺がねカントく、ねね、んにしないどっちかっていうとそうそうそ う, そう俺本当にもう忘れてる全部じゃあホンにみんなと一緒ぐらいのそ<笑>っちとか関係な<笑>いみんなよりもできないと思うじゃあやる気になるだろう<笑>いやそうやる楽しい<笑>見ていいいどんくらののレベルのやつ 手順に並んでんだ。はいはいはい。インプルーブが一番出るんだ。いやインプルーブ一番にしてくる感じなんかちょっとかっこいいね。なんかかっこいい。なんかみんなで初めに頑張っていきましょうみたいな。<笑><笑>インプルーブ一番出ちゃった。ええー。上達する的 な, 向 上, するな、うん、向上する。向上するみたいな。いやもうできちゃってるじゃん。えじゃじゃじゃ他はできないから全部。あ本当。うん。つ、うん、いない。うん リレートとか関…関係する関…関連とかだか で, できちゃっていやできてないって誰もやる気なくなっちゃうカ、えー、できてない、なんもカ何にわかんないからコンシダー…したー…みなすんで、ね。ああそうだねみなしていくああって待ってト、うん、熟考するって覚えてたなカあー確かにコンシダー熟考するンイン…インクルード含むうんカンタがわかんなそうな出してやろ なんでビリベイそれは分かんないズルじゃんなんでカんたが分かんなくないん、ね、だ<笑>いやいや頼るそうそういや違うってだから何個言うて立ち位置がぐちゃぐちゃになっちゃってるよ今でもあんま分かんないと思われるのも嫌だ<笑>だろうな<笑>だろうなと思うんですよ<笑>バカだと思われたくない、うん、でも本当に忘れてるの多いと思うよ普通にパッと聞かれて、うん、なんかその言葉で答えられないのもあると思うよ、うんうん、例えばこれが1万再生だったとするじゃん、うん、お前は絶対1900覚えるまではやるってこともちろん それはね、約束ね。うん。終数が悪いからとかは関係ない。うん、どういう形式でこだわらせしていくいやだからもうカンタがランダムに言う。で俺も書く。みんなも書く。じゃあテストを毎日ここでやるってこと<笑>毎日って毎週。毎週急にやるってことね。毎週カンタが来て、はいやりますって、ね。はい、じゃあ10問ぐらい、うん。10問とか20問とか。結構怖いね。わ<笑>かったわかったわかったうん。じゃあどんくらいがいいんだろう ?200? にしようかこれやるとして、うん、お前がどうやってその覚えたかを多分ちょっと聞きたいんじゃない1900ずっとやってたんだけどこ、うん、の時はもう1日100個絶対覚えるって決めて忘れちゃってもいいよそれは、うん、何周もするから、うん、まあ、結局2 3 0周した、うん、こラカシート使ってこうあインプルだったこうやってやっていくんだけどでまあ1周目は分かんないじゃんそれを1日時間置いて4周ぐらいやってで その何周もしてるともうどんどんこうサーってもうほんとに1周するのにすごい速くなるんだ100個とかだったら速くなるから逆になんか、ま、分かんなかったのを星つけてって毎回分かんないのこれだなっていうのを書き出してそれだけやっりたりもしてる い, はい、はい、で結局受験の前にはこれ一冊頭に入ってみました、うん、ずっと勉強しなかった人が最後こう緊張した中で英文を見たときに分かってる単語がやっぱあった方が安心して本番も点数がこう上下しなくなるから、うん ト そ, そういう意味でその、基礎体力としてやっぱ単語は必要だなと思って単語は一緒俺、英文で知らない単語あったら、うん、それで英文を何個は作るっていうやつだ俺が間違えた単語あったら、うん、簡単ン例文作ってカそっちか面白例文ね面白い…い自分で言ったけどカ違ういやいやいやト面白い皆さそれきついわ先生<笑>大先生お願いしますカ違うんな、きついカそれなんかね、わかりやすいじゃん、<笑>そっちの方が絵とか書いちゃったりしてお、お願いします俺が間違ったらその場で 間違うのよ。<笑><笑><笑>はいじゃあ一、はい、週間後<笑>どこまでっていい一応言っておこうね。二百。<笑>これ最新版のターゲットで固、うん、定番って書いてあるよこれね、うん。これで、うん、イ, ンプルーブインプルーブから最後ボス。<笑>なんだどういうの？ボス。あボスかボスかと思って。<笑>最後ボスだから<笑> な, かなか。どっちも、うん、両方とも。 最後ボスって言われたらな、ボスボスみたいだなススたいだな。じゃあね、200個みんな皆さん頑張りましょう。はい。まあまあ別に受験生じゃなくてもね。そうだよ、もう一回ターゲットやろうっていう人もいるかもしれ な, ない、うん。はい、じゃあまたお会いしましょう。よろしくお願いします。はい。